ブラク休館調査。これは大正時代の高知県のブラクの様子を書いた本なんですけども、ツイッターにね、えー、徐々に載せてますので、皆さん見ましたかぜひ下の概要欄でツイッターアカウントのね、えー、リンクありますので、フォローしてぜひ読んでいただきたいと思います。で、今回お話しするのは、この本にも ね、載せている貧困層 の, の暮らしの様子なんですね。これにいろいろね、生々しいことが書いてあるんです。で、これを読んだ方でね、やっぱりね、疑問を呈している人が何人かいらっしゃるんですね。あれなんかそのお金がない割には、その本願寺に多額の寄付をしていると。ね これは何なんだとあの、信仰心なのか、それとも見栄なのかまあ、なんかあるいはまあ今話題のね、カルト教団みたいに騙されてるのかっていうところなんですけども、あの、僕はね、二つ大きなね、今の人たちの間違いっていうのがあるんです。まあ一つはね、僕は再三言ってるけども、ブラック問題っていうのは本質的には 本質的には差別でなく貧困問題なんですね。ただ、貧困問題っていうのは、これは単にね、収入支出の問題じゃないんです。やっぱり貧困っていうと、その収入が少ない、で、物価が高い、これは政府の経済政策が悪いからだ、税金が高いからだ、みたいなそういう論調になりがちなんだけども、これはですね、僕は大変な誤解を招いてると思うんですね。あの、よくテレビなんかで貧困者っていうのが、 出るとですね。まあ、何年か前だと、その、やっぱりおかしな人が出てしまうんですよ。その、なんかね、えー、パチンコやってたりだとか。 あるいは、その、なんかこの、もうお金がないんです、スーパーでこんなに見切り品しか買えないんですって言って、なんか見切り品のすごい豪華なね、なんかお寿司だったりとか、あるいはなんか魚なんかを買ってるんですよ。で、あとは、なんかキーボードだけ買ってね、え、いや、キーボードとしか、キーボードしか買えない、え、パソコン本体が買えないんですとかね。まあ、その割にはなんか SNS なんかでね、なんか、なんか、 コ, コンサートというか、アイドルなんか追っかけたりしてて、ええー、本当にこの人たち貧困者なのかっていうことになって、それでまあ叩かれて炎上するみたいなことが、まあもう繰り返しね、起こってたんです。最近はね、ようやくこのマスメディアっていうのも学習してきて、まあそもそもなんかそういうものは取り上げないっていうまた変な方向に行ってるんだけども、それはね、そもそも貧困というものの考え方が間違ってるんですよね。だからまず、この本にあったように、 浄土真宗の本願寺に多額の寄付をする。で、そしてね、ぜひね、皆さんに知ってほしい本があるんですね。これも実は高知の本なんです。で大変有名な本で、今日も机にあの子がいないっていう本です。これ名前だけはね、知ってる人多いかもしれないです。 これはですね、戦後間もない頃の高知県のね、福祉教員っていってね、まあ、地域 の, その福祉状態、まあ、子どもも含めて、子ども、大人、地域全体っていうの も, ものをですね、えー、どうやってこの貧困から、ね、解放していくかっていうことに尽力したその学校の先生たちの記録なんだけども、この中にね、やっぱ貧困の本質っていうものが書かれてるんですよ。それは単純にね、その収入とかじゃないんですお金の使い方がおかしいんですよ。 うん、例えばこの中に書かれてるのは例えばじゃあその役所なんかがね、えー、その個人給付をしたからっていってそういうお金っていうのはもう一時の享楽のために使われてしまう、えー、例えばそのまあその飲み食いしたりだとかねで、まあ、親だったらあのなんかそのどっかのね そのまあ他に男となんかこう飲み歩いたりとか遊んだりするのに使ったりするわけですよ。うん、でこれね一応誤解ないように言っとくとこれねまあ ほとんどがね、部落の事例ではあるんだけども、ただ、この本の主題っていうのはあくまで貧困層ということをテーマにしてるんで、だからこの中には戦後間もない頃なんで、えー、まあ、戦災家父っていうのかな、その、夫を戦争で亡くして母子家庭になった人たちとかね、だから、だからそうやって貧困に陥った人のもう生活のすさみぐらいだとか、で、部落に関してはですね、で、えー、例えば、 その、教育の価値というものを地域のこの父兄が、親っていうのは理解してない。子供っていうのは別に勉強しなくてもいいんだと。ね。その、例えば親がこう、漁業とかそういうことをやってたら、まあ漁師になるんだったらね、もう体力だけが大事なんだと、勉強なんかしなくていいんだみたいなそういう考え方をしてるんだけども、でもやっぱりそれは違うんですよね。もう、 福沢諭吉が言ってるように、やっぱり人はその勉強してるかどうかっていうことでね、どうしても上下の違いが出てしまうわけです。生活状況がそのお金持ちになれる人もいれば、もう貧困に陥ったままっていう人もいるんですよね。ただ、問題はそこで単純にお金に視点を 向けると、それは間違った話になってしまうんです。まあ、漁師だってね、こう、一発当たれば、こう、大量出せば、それはお金をばーっと入ってくるわけですよ。水産物なんか売ればね。だけど、そもそも、その、お金の使い方がおかしいっていうこと、そう、あぶく銭が入ったんだから、もうね、それでパーっと遊んじゃえ、みたいなことで。で 子供に対してね、学習教材を買ったりとかね、まあ塾に通わせようとか、なんかそういった発想が出てこない。で、そうすると、その、やっぱ学力の低さっていうのが次の世代にもね、受け継がれていって、でもう階層化してしまう、えー。貧困というものが繰り返されてしまう。で、ここで言う貧困っていうのは、単にお金がないっていうんじゃなくて、お金の正しい使い方を知らないっていうことなんです。知識がないっていう、まあ、教育の差ですよね。 そういう、やっぱりその貧乏人根性というか、そういうものがやっぱり世代間で受け継がれてしまって、もうおかしなお金の使い方をしてしまう。だからその貧困っていう見るものを見るときにですね、うん、やっぱりその単純にその何が物が高いだとか、ね、こんな給料が低いんだとか、そういう部分にね、着目して、なんか意識の高い人に限ってそういうところに目を捨てるんですよね。でもやっぱり現場というか、 その実情を見てる人からすると、そのいやいや、収入の問題じゃなくて、じゃ仮にじゃあその人たちにお金をたくさん与えたからって言って、本当にとんでもないお金の使い方をしてしまうと、そのお金を正しく使う知識っていうものがそもそもない。うん、だからその部分をどうするかっていうことが、あの、問題なんですよね。だからそこで、いや、政府の経済政策が悪いんだっていうところに行っちゃうとそれおかしいんですよね。 悪いのは経済政策じゃなくて、教育なんですよね。教育。ちゃんとその、まあ、子供を教育するっていうのはもちろんだし、その地域全体、親も含めて、この社会教育をやっていかないと、貧困っていうのは解消されていかないんです。あ、で、繰り返しになるんだけども、その貧困っていうのは、単に収入が少ないんじゃなくて、お金の使い方がおかしいっていうことなんです。そのね、本願寺にその馬鹿みたいに多額の寄付したりだとか、もう立派な仏壇、戸石を建てたりとか、 そういうことにお金を使うっていうのはおかしいっていうことなんですだからそういうおかしな お, お金の使い方をしないで、えー、ちゃんとね自分の子供の教育だとかまあ将来のためにお金を使うっていう人が貧困から抜け出ていくっていうことなんですねだからそこはですねやっぱまあこれも2つですね一つはそのちゃんとその経済じゃなくて教育という風に 方向に目を向けないといけないし、で、テレビなんかでね、出てくるような貧困層を見て、いや、こいつら本当に貧困層なのか、とんでもないお金の使い方してるなっていうのを見たら、いや、まさにそれが貧困層なんだと、それが解決しないといけない問題だいなんだっていうことをちゃんとね、あの見る側もね、そのテレビだ、テレビだとかメディアで紹介する側っていうのもちゃんと理解しないといけないんですよ。で、そういうことがないからね、あの、 まあ炎上してしまうわけですよ。もう貧困層って言ってるって言うとそんな嘘じゃないかっていうような話になってしまうわけです。うん、だからまあ色々とね、あのー、難しい問題はあると思うんだけども、いや、これ本気でね、このブラック休館調査と、あのー、この今日も机にあの子がいない、これぜひね、あのー、 見ていただきたいです。まあ、この本もね、部落の地名が載ってるんで、なんか解放同盟だとかね、まあ、一部界隈の方がプライバシー侵害だとか言って発狂するかもしれないけども、でもこれはちゃんとね、高知の教育委員会なんかもね、進めてる、大変ね、あの、大変重要な本なんで、あの、ぜひね、あの、 この欲しい方あの な, なんかねいろいろ工夫すれば手に入ると思うんでぜひね、えー、入手していただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで今日はね貧困というものは何なのかっていうことを考える上で大事な本というのを紹介しました。